イェーイみんな、乗ってる元々です。今日もディスコに行ってんね。超ノリノリや。ここんところは、毎晩ディスコでオールして、帰ったら速報は探求やで。遊ぶ金の心配はいらんで。なんつっても、俺、未来のビルオーナーやからな。俺みたいなもんにも、銀行は、両サお金貸してくれるし、 この金でこ地買ってうまく使っていけばいくらでも儲けられるで土地の値段は上がることはあっても下がることはないからな会社も辞めたったわ終身雇用なんて古い古い仕事なんていくらでもあんねんからこれからは外敵しながら自由にフリーターするのがない生き方やで何もかもがチョベリグで怖いくらいやわ 日本経済も右肩上がりやしこれからの未来は明るいでほな、人踊りしてくるわバイナーラー